紅白開雇、あり観客は良かったが、過去曲頼み、弱点露呈、NHK ホール、東京都、渋谷区に湧き上がる歓声と拍手、そして手拍子が、あり観客で行われる紅白歌合戦の良さを改めて示していた。令和4年の大みそかに行われた第73回 NHK 紅白歌合戦、感染症や軍事侵攻といった不安の時代に、 ラブピース、愛と平和という原点をテーマに選び、大晦日を年に一度の晴れの日にしたいという制作人の思いはステージから伝わってきた。ただ、過去の名曲に頼りきりの現状は変わらず、余韻がなくゲスト審査員を活かせない進行など、弱点も浮き彫りになった。取材に当たった記者が4時間余りのステージを振り返る。堂々の司会、橋本環奈。 前半で目が釘付けになった場面がある。世界の終わりのハビットだ。メンバーが舞台裏を歌いながら歩き、NHK ホールに飛び込む。カメラに映し出されたのは、観客が手にした七色に輝くサイリウム。前々回は新型コロナウイルス下で無観客。前回はあり観客だが、東京国際フォーラム、千代田区での開催で。 NHK ホールでの久々の紅白らしい情景に思わずグッと来た。見どころが多かったのは後半だ。報道陣に特に好評だったのが今回限りで歌手活動を休業する氷川清さん。不死鳥を連想させる豪華セットの上で前髪をなびかせ、うっとりとした表情を浮かべ歌い切った姿に記者の一人は紅白の歴史に残るパフォーマンス。 取りでもよかったと感嘆したとし安全地帯、総伝義弘さんらベテラン勢も、さすがの一言だった。特筆すべきは、初司会とは思えない橋本環奈さんの安定感だ。台本を頭に入れた進行のスムーズさに加え、時に脱線しがちな大泉洋さんやゲスト、歌手の会話を遮っても番組を進めて違和感のない振る舞いは、記者の間で、 司会5年目ぐらいの慣れとの声が漏れたほどだった。ぼやけるターゲット。一方で、改善すべきだと感じた点も多い。その一つが、そもそも出場歌手が全然わからないという基本中の基本だ。SNS、交流サイトなどでは、正直、若い初出場のグループの区別がつかないなどの声が見られ、韓国系の出場組も、違いがわからないの声が、 ファン以外からは漏れていた。また、前半に天道義美さん、坂本冬美さんらベテラン勢を配置したにもかかわらず、ベテラン記者からは、特に前半が恒例の視聴者を切り捨ていたとの指摘もあった。早い時間に子供を意識した選曲はいつものことだが、幼児向けの曲も結果的に少なく、様々な世代に配慮した結果、誰に聞いてほしいのか。 誰に楽しんで欲しいのかがぼやけた印象は否めなかった。この点、裏番組のテレビ東京系、年忘れ日本の歌は、北島三郎、五木博志ら紅白の、卒業組を含めた豪華夫人で、聴かせることに力点を置いている。パフォーマンスを含めた、晴れの日を演出する紅白とは方向性が違うものの、恒例の視聴者を喜ばせ。 歌の力をより満喫できるのはこちらではないか特別な番組は健在選曲については昨今は誰もが知っているヒット曲が少ないという事情は理解できるものの往年の名曲に頼りすぎているのは確かだろう28年ぶり出場の篠原良子さん24年ぶりの工藤静香さん37年ぶりの安全地帯それぞれ歌唱は素晴らしかったが なぜ今という印象は正直否めない。演出が詰め込みすぎ、行き着く暇もなかった。企画が多すぎて余裕が楽しめなかったという声もあった。プロ野球、ヤクルトの村上宗隆選手や、女優の芦田恵那さん、鎌倉殿の13人に出演した坂東矢十郎さんら幅広いゲスト審査員が出演したのに、目立ったのは長友佑都さんと司会の大泉さんによる。 ブラボー。ばかりで、もったいない、というのも実感だ。とはいえ、紅白を、最後のステージに選んだ歌手が目立ったように、紅白が今も、特別な番組、であることには変わりない。一年後の紅白は、ピースのうちに迎えられるだろうか。それは、ともかく、今は不安だらけだった令和4年を、華やかに締めくくってくれた出演者たちと、制作陣の労をたとしたい。